皆様こんにちはタキシード仮面役の山戸優衣です本日は制作発表会をご覧いただき誠にありがとうございます、えー、女性の憧れるタキシード仮面、えー、今回は男役として演じさせていただきます、えー、宝塚卒業後男役をやるのは初めてです あの宝塚を卒業する時に男役をやるのはもうこれで最後だなと思ってやめたんですけれどもこうやって再び男役ができる機会を与えていただけてすごく嬉しいですもう宝塚の時以上にかっこよく素敵にロマンチックに演じたら演じることができたらいいなと思います そしてかっこいいだけじゃなくって何て言うんでしょうね大人の優しさっていうんですかねそういう部分がこうにじみ出ればいいなって思っています今回は男性の役はみんな女性が男役として演じますのでねそこら辺も皆さん楽しみにしていただけたらなと思います 恋人役のセーラームーンそして他のキャストのみんなと今汗を流しながらお稽古しておりますので、えー、楽しみに待っててくださいそしてこのタキシードなんですけれどもねやっぱりタキシードっていうのはもうこだわりがございます今回特注でタキシードを作っていただきました、えー 本番の時にはさらにかっこよく決まったタキシード仮面をお届けできるんじゃないかなと思います、えー、皆さん本当に楽しみにしててねタキシード仮面役の大和優雅でした私の名はタキシード仮面9月のアイアシアターでまた会おう